こんにちはじゃあ、ちちましたね、はいえー、ちょうど1週間経ちまして、改めまして、2回目になりました、東樹園フェス、えー、皆様、本当に多くのをご来いただきましてあまし、ありがとうございました。前回の東樹園フェスに引き続きまして、開催したんですけども、はい、前回以上の反響と、来場のお客様がいらっしゃいまして、本当に感謝申し上げたいと思います。新藤ささんんですね小江戸さんとか、はい いろんな方やっぱり教室のみんなもそうですけど、協力していただきまして、今回。えー、大成功に終わりましたので、そういう方たちにも、お礼を申し上げたいと思います。と、はい、お礼なんですけど、あと盆栽キューバ一周年。ということで、はい、一応サコッシュというものを作りました。ちょっと広げていいですか。広げていいです。じゃ、三種類紹介してください。<笑>紹介してください。これがこキャンバスっぽいやつ。キャンバスっぽいやつ。ブルーの文字です。はい。いいね。いいじゃないですか。 サコッシュの説明をしますか？サコッシュの説明お願いします。はい、サコシュっていうのはロードレーサー。まあ、ロードバイクでレースをする時ほうほう、えー、ときにえっとまあ、アシストのやつ人がいるんですけど、チームカーが横にいて、それとフランスとかで漕いでるわけで、はい、ご飯とか飲み物とか補給しないといけないんですよ。そういう時にこのサポートカーからこうやって渡されて一人がこうやっち下がって。<笑> 漕ぎながらもらって前の方に行ってチームのエースとかにこうやって配るっていうものなんです、ね。がハッなんだ、うん、だからお財布とかそういうものを入れるにちょうどいいっていう、うん。そうですね。だから基本は肩掛けがメインですね、うん、っていう説明。ありがとうございます。<笑>でカラーが三種類、はい。ナチュラルとブラックとネイビー。これちょっとわかんないかもしれないですけど。うん フォントがクリームっぽいんですよ。これが可愛いですよ。あとこれですね、ファーストアニやにサリーだからということは、今回しか、この、これはないと思す、ね。これ全部プレゼント。あれ、プレゼント企画です。はい、いいですか、じゃあ、これ。神田さんでもプレゼントです。<笑>じゃあ、十、十五名ぐらい配れると思うんで。はい、あ、十五人。盆栽球のツイッターと。 インスタグラムね、どちらでもいいんで、フォローリツイート、インスタの場合はいいね、詳細は概要欄に書いておきますので、はい、ぜひ、一番いい方法で、ま、とりあえずフォローとなんかするっていうことです、はいはい。というわけで、サコッシュでございました。ありがとうございます